えー、こんにちははは黒田でです。す。す今今日日ごご視聴ありがとうございます今日はですね、「頭打ち」っていうリズムパターン8ビートの中には僕5大8ビートって使ってると思うんですけどこれと「えー、頭打ち」ってやつこれはもう本当にの頭打ちはもうどこにでも使えるジョーカーだと思ってもらえばいいんですけどどういうリズムかってよくやるのは、えー、っとここに書いてあるやつの、えー、3番になるんですが。えー ミスチルさんの、えー、シーソーゲームとか、えー、シナリンゴさんの歌舞伎町の女王とかね水谷、えー、非常によく使うと思います、えー、と愛子さんの、えー、ボーイフレンドのこの B メロとかにも使うしテンポが速ければトレイントレイナーのサビにも使われます、えー、意図的にはどういうことかというとですね、えー、スネアがこう8ビートして こうドンパーンドンパーンでこう前に進んで書いていく感じがするのに対してスニアが表拍に全部アクセントが来ちゃうから止まった感じあのジャニス・ジョップリン の, あの「ムーブ・オーバー」っていうのが最初これで始まるけどこのなんかこうとつとつとした感じこう進まない感じ。 はこうリズムが動き始めた感じがするから停滞した感じを出せるそうすると愛子さんみたいに B メロによく挟むんですけど B メロに挟んだら A メロからリズムがドッタンドドタンってやってて B メロでこう止まっちゃってうんってやると C のところにリズムが戻っただけでこう加速する感じが浮かぶのでこう3種類リズムがなくても。 ドッタ ン, ドドタン A メロサビもドッタン ド, ドタンなんだけど B に挟むだけですごく色がこう広がるっていうふうに作られてますね。なので、えー、こういう使いい使方をしますで足はどうなるのかっていうとまあ定番は僕3番だと思ってるんですけど結局足って別になくても な, なくてもいいし小説の頭だけ踏むだからこれ僕よくこう初心者に教える時は頭打ちのパターンを覚えようっていう時は僕。 で、これだけだと全部表なので足だけちょっと進行させる裏から表ちょっとだけ進ませようとする感じがあるでそれを、えー、と 1, 2これシンコペーションしてこっちに行く感じにえっ、ー、と裏を入れてこれが定番です。 なのでなので裏はえっ、ー、と全部入れてもいいし<音楽>でやってもいいしあとなえっ、ー、とベースがドーンツッドーンってやってるこのパターンの時は<音楽>これ。 サザンの何かの曲でこれを聴いた覚えがあってあこれも面白いなと思いましたあとは盛り上げるんだったら。<音楽>みたいな感じで足を8分音符にしちゃって、えー、進行させていくっていうのがよく使うパターンですが、えー、もう覚えてほしいのはもう3番かできればまあ1番。 1番か3番難しかったら1番やってもらってできる人は3番で3番とか裏打ちをこういろいろたくさん裏を入れれば入れるほど進行する感じなので、まあ、停滞はしてるんだけど裏拍入れてこう押す感じにするってことですね。でポイントはですね頭クラッシュした時ってスネア無理に叩けない例えばこれ「タカタカタカタカ」ってやった後にでこうやってやらなきゃいけないからここはもうタカタカ。 なのでクラッシュした時はスネア省いちゃっていいですだからドーンターンここは普通の8ビートでここから頭打ちになってるって感覚になってこのフィルインの入れる練習はしておきましょう。なので フィルイン挟んでこういう練習をしてもらえると頭打ちで頭打ちはどこに入れてもいいので停滞させる感じそれともう一つはイントロととかサビでで使うとスネアがが多いんん盛り上がるんですよで特に最後の盛り上がったところ盛り上がりきる時に6番なんか足使うとめっちゃ盛り上がるんでエンディングなんかでも最後同じことを繰り返してると途中から頭打ちにしちゃうっていうのも一つの手ですね。頭打ちちする時盛り上げたたかったらシンバルにしちゃう にしてあげれば盛り上げる盛り上げるっていう意味もあるしリズムを停滞させるっていう意味もあるんですよなのでどっちで使うかっていうのは自分のこう配置次第なのでどこでどういうふうに意図的に使うとものすごくスパイスになるのでこの頭打ちというリズムをぜひ、えー、自分の中に取り込んでおきましょう、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました